ただいま札幌に来ております。そしてついに本場札幌の札幌ビールのなんかクラシックってやつで北海道限定らしいのでちょっとこれを飲んでみたいと思います。果たして札幌で飲む札幌ビールは本当に美味しいのか ビールが「飲みたいと思ったらどうする作るしかない」「もっと意味が欲しいと思ったらどうする作るしかない」「欲しいものがなかったらどうするの作るしかない」「うまいビールがなかったらどうするの」 作るしかない作るしかない作るしかない作るしかないよ」「本当に欲しいものは作るしかない」「いい麦がなかったらどうするの」どうするの「どうするの?」「どうするの?」「いいホップがなかったらどうするの?」 仲間と一緒に畑から作ろう作るしかない作るしかない作るしかないよ」「大変でもなかなかできなくてもできるまで作るしかない」「130年ずっとそうやって作ってきた」作るしかない「作るしかない作るしかな い, 作 る, かない作るしかないよ」 うまーい。正解は。めちゃくちゃ美味しいでした<笑>。<笑>